立ち上げ時から、えー、前の代表さんに受け継いでこの曲だけは踊ってっていいよということで踊ってきた「温度で騒乱という曲を踊らせていただきますでは「温度で騒乱構え 楽しめ